皆さんこんにちは秦野市から参りましたエンブレント申します、えー、お天気にも恵まれましたこのエサホイ踊り、えー、元気に楽しく踊ってまりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします 芸の懐に舞う我らがエンブレン進化とう天真爛漫笑顔届けと舞い踊る お「響く笛のメディア」 しきごまぜる」 对